すはいでは、えー、g q っぽく全番号をいじくりますっていうことでそういうツールを作ってます。コットと申せますで、えー、とまずちょっと自己紹介なんですけれども、えー、と私は今現在ラプラス株式会社という民間の会社でウェブエンジニアをやっています。でそれまでに、えー、と慶應義塾大学の民田勝研究室っていう結構あの生命情報だとえっ、ー、と 割と有名なあの荒川さんとかですね、が、えー、と所属されている研究室で、そこで、えー、とバイオインフォ関連の開発をずっとやっていましたで。直近では去年の生命情報科学若手の会の代表をやったりとか、まあ、その前に年会長をやったりとか、そういうことを、えー、主にやっていましたであの。今日もいらっしゃる太田さんとかとは、の DBCLS のバイオハッカーさんとかの関連ですごく仲良くさせていただいていて、かなり、えー、と生命情報科学の中の そのハッカー寄りの人間ですね。で、今年の3月まではあの高橋光一研究室っていう理研の大阪にあるところのサイボシミュレーションとかをやっているラボで、えー、リサーチアソシエイトとして、えー、と働いていました。でまあ、早速なんですけど、まあ、この GTS って何っていうところからお話させていただこうと思います。GTS ってこれ今ちょっと名前変えようと思ってて。あの コードネームでやったのがちょっと一人歩きしちゃってるんでこう、JQ に狙って GQ みたいな名前にしようかなと思ってるんですけど、まあえー、とどういうソフトウェアかというと、こんな感じで、えー、と配列の操作をですねコマンドとしてできるようにしようっていうソフトウェアです。でここで何してるかっていうと、えー、とセレクトっていうサブコマンドを呼んでいて、まあ、イコールのジェンバンクファイルがあるところに CDS をセレクトして、でそのサマリーを出力するっていうのにパイプしてるんですけど、まあ、こうするとですね、 あの配列の概要とか、フィーチャーの概要が出てきて、本来このイコリ GB ってのはいろいろ、えっと、CDS 以外にもいろんなフィーチャーがついてるんですけど、まあ、CDS だけを選んだので、こういうふうに CDS だけが取れてきてますよっていうのを簡単にここでデモしてます。じゃあ具体的に何ができるのっていうところについては、まあ、本当にいろいろなことができて、さっきのセレクトだと、まあ、こういうふうに CDS だけが選 べ, るんで選べますし、 でこの CDS の領域のところの配列を取得したいみたいなときには、このエクストラクトっていうのを使うと、えー、とこれはこのジェンバンクファイルについているフィーチャーの領域をすべて抜いてくるっていうもので、まあ、それで、えー、とそれが別々のジェンバンクエントリーになったファイルに出力されたりだとか、あるいはそれについているいろんなアノテーションを取得するっていうクエリーっていう、えー、とコマンドがあるんですけど、まあ、それでですね、えー、と CDS についているいろいろな、まあ、例えば産物、えー、とタンパク質産物とかの、えー、情報がこういうふうにテーブルで取れるというふうな、えー、ツールが組み込まれていたりします。この辺はですね、実際にどういうふうになっているのか、どういう出力が得られるのかっていうのは、えー、とデモの時に実演したいと思います。で実装されているのはこの21個のサブプログラムが入っていて、上から順番に見ていくと、まあ、あの程度っていうのが新しく 配列にフィーチャーの情報を追加するっていうもので、今キャッシュはキャッシュ、中でキャッシュは使ってるんで、それを管理してるだけなんですけど、クリアがすべてのフィーチャーを削除するもので、コンプリメントが双方配列を計算したりとか、まあ、そういう、えー、といろいろなツールが入っています。結構ポイントとして、えーと、パイプではクローがすごい簡単に作れるっていうところは結構あの売りにしていて、 このさっきセレクトで CDS だけ取ってきたんです、取ってきて、で別のコマンドでエクストラクトしたんですけど、この出力をですね、パイプでもう一回エクストラクトに渡してあげるだけで、えー、と配列がそれぞれ抽出されて、かつ、こういうふうにインサートっていうのを使うと、あのまあ、ファイルでインサートすることもできるんですけど、こんなふうにリテラルの配列を入れることもできて、これが先頭と末尾っていう意味ですねあの。正規表現が分かる方は多分、 ピンとくると思うんですけれども、配列の頭とお尻にこういう配列をそれぞれ、えー、と CDS の数分だけこれあるんで、まあ、全部の配列に入れて、で、今度は逆にインフィックスっていうのを使うと、この b ファイ5のベクターのこのジェンバンクファイルが用意してあったら、そこの115円期目の位置にそれを全部挿入する。で、イーコールの CDS。 それぞれを pbat5 でベクター作った場合の配列がどうなってるのかっていうのが j b u クファイルに出力されるみたいなことがこの1個のコマンドで要はできちゃうっていうことですね。でまあそういうふうになってるので、ね、普通のコマンドみたいにこのようにい個コリのファイルを引数として渡すこともできますしキャットであらかじめ標準出力に出しておいてそれをパイプでつないで標準入力に渡してもこの上と 下は全く同じ挙動をするというようなソフトウェアになっています。結構こだわりポイントとしてはですね、あのヘルプがめちゃくちゃ充実しているみたいなところもあって、えー、とこのようにかなり、えー、とインスパイアになっているのはアグパ p Python のアグパースなんですけれども、あのそれぞれのツールについて、えー、どういうふうに使えるのかという簡単な優勢字があったりだとか、それぞれの、えーと オプションですね。について細かい情報が書いてあったりっていうのがあります。で、これにプラスしてですね、実はマニュアルのファイルがあったりするんですが、それはちょっとここに載せると情報量が多すぎるので、後でデモの際にお見せしようと思います。で、インストールもめちゃくちゃ簡単で、まあ、一応3種類、えっ、ー、と、大まかに簡単に使える方法を用意していて、まあ、アナコンダミニコンダを使って入れる方法と、ホームビリオを使う方法と、まあ、どっかで使っちゃうっていうやり方で3つあるんですけど、 まあ、そうじゃなくても、えー、とバイナリーが普通に ZIP ファイルで GitHub に置いてあるので、えー、とご自身の使っているパソコンのアーキテクチャに合わせて、まあ、バイナリーのファイルをダウンロードしていただければ、えーと すぐ使うことができるので、まあ、こういうパッケージマネージャー使ってないよ、ある使いたくないよっていう方はそういう口もあります。ただちょっと一つ注意が必要で、コンダはですね、実は最近更新をサボっていたので、ちょっとバージョンが古いので、これはあの近々なんとかします。なんで古いのかとか、なんでサボってたのかってことについては、後ほどお話しできればいいなと思いますで。じゃあ早速デモをやっていきたいんですけれども、ちょっと共有の窓を全体にしますね。 あ間違えたすいませんこれ見えてますかねあ大丈夫です、はい、ではですね、まあ、添付ディレクトリを作ってえっ、ー、と一旦ですねえいいこりの あ入れてなかった。すいません。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっとあるところに移動するのでしょう、先生、少々お待ちくださいま。えっ、ー、と、ここに、えー、イコリのファイルがダウンロードしてあります。こんな感じですね。まあ、よくあるジェンバンクファイルです。で、見ていくと、まあ、ヘッダーがあって、こういうふうにフィーチャーがたくさんいろいろついてますし、CDS とジーンがあったりして、もうそれ以外にもですね、さっきちょっとちらっと見たリピートリージョンとか、アラレネとか、 いろいろなものが入ってますよということなんですけれども、まあ、これをファイルを使っていきたいと思います。で、まあ、じゃあどこを見ていくかっていうと、この GTS の、えー、GitHub のページがあるんですけれども、そこのウィキにですね、こういうクックブックっていうのがあります。なので、この通りにやっていこうかなと思います。で、まずここに出てくるのがこのサマリーっていう関数で、 これを使って、イコリ g p ってやると、こんなふうにいろんな情報が出てきます。まあ、さっきお見せした通りの、えー、配列の概要が出てきたりだとか、フィーチャーの一覧、それからそれぞれのフィーチャーについてのアムネテーションの、えー、とタグの一覧がこういうふうに出てきます。でまあ、フィーチャーのとこを見ていくと、だいたいやっぱり遺伝子と、人員と CDS が一番多いですね。で、その次にリピートリージョンがあって、まあ、tRNA とか nCRNA とか、r n a とか、そういうのがいろいろついているという状況になってますね。 でじゃあ次はその中から特定のフィーチャーを取っていきましょうということで、えー、このセレクト CDS っていうのを実行しています。で、セレクト CDS っていうのをやると、今この e q u セレ s e l e c t c d s というファイルができるんですが、この中を見ていくとですね、先ほどと同じようにヘッダーがついているんですが、フィーチャーのところがですね、すべて CDS だけになっています。バーッと見ていくと。で、実際に。 じゃあこれをですねサマリー見てみるとどうかっていうと、さっきの通りになるはずで、このようにさっきはいろいろついてたのが4300個のフィーチャーになって CDS がそのうち4357、ソースっていうのがこれあれですね、このジェンバンクファイルが ど, どの生物を起源にしているのかっていうのがすべてのジェンバンクでは必ず書かれていることが仕様で義務付けられているのでそれは一つ余分についているっていう感じですね。 でもうちょっと細かくフィルタリングもできますよっていうのがこの例で、えー、セレクトでプロダク、スラッシュプロダクトグルコースっていうふうに入れると、正規表現でグルコースというキーワードが入っている、えー、プロダクトの、えー、とアノテーションを取得します。するとこんな感じで、もうさっきと比べてフィーチャーの数が圧倒的に減りますね。で、見ていくと、えー、このようにプロダクトっていうところが22個該当しているものがついていて、 まあ、こうあのなので、このフィルタリングしたものが実際にグルコースっていうのが、に関連する、えー、タンパク質産物がついているものだけが、えー、取れてるっていうのが分かります。で実際に見ていくとですね、こんな感じで CDS のこのプロダクトって見ていくと、p t e t a t i ー e i n f i l t e p t s g グルコーストランスポーターっていうような感じで取れています。なので、ものすごく複雑なクエリーもこれ実は か, かけてしまうっていうような感じですね。で 他の例でいくと、まあ、これもですね、ローカスタグが完全一致で B0001 というものだけを取ってくるというもので、まあ、そうするとですね、CDS と G が1個ずつ取れてくるというような感じです。で、この、あのここに引数で与えているこれ、セレクターって呼んでるんですけれども、このセレクターはですね、複数渡すことができます。なので、ここの例であるように、rRNA と tRNA と ncrna の 全部取ってくるみたいにすると、こんな風に tRNA、n c r n rRNA が取れてくるというようなクエリーもこれで実現可能になっています。まあ、オアのフィルターですね、がかかっているという感じです。でじゃあ、実際にこので情報を使ってどういうことができるかというとですね、例えばクエリーっていう関数を使うと、このようにいろいろな情報を取ることができますで。これは実際にこの rRNA というフィーチャーについているまあタグについて、 それぞれアノテーションが何についているのかっていうのが取れてくるんですけれども、ここだとですね、DB クロスレファレンスとか、ジ、えーンとか、ジーンシロィムとか、そういうものが取れてきてますね。で、まあ、これはさっきのヘルプの話なんですけれども、ヘルパーリーは -h っていうふうに打つと、このようにヘルプのドキュメントが出て、 どのオプションがどういうふうにしているのかっていうのが見ることができます。なので、さっきの例でいくと、例えばここで -largeH ってやると、一番上のヘッダーが消えたりだとか、あるいはこの -largeL ってやると、さっきは出てきてたんですけど、まあ、どの位置にあるかってロケーション情報が落ちるみたいなことができます。で、まあ、さっきの例にも出てきた、 CDS の配列をそれぞれ、えー、抽出するっていうものを使うと、まあ、こんな感じになっていて、でこの extract="cds.gb」で、え、す、ー、ね、この中身を見ていくと、このように1個目の全、えー、ェのエントリーがこのように66円期に縮んでますね。で、その下に次のがあって、それが次の CDS の配列に相当するものが。 入っっててていてといいとうになっていますでこれでこういうですねちょっと複雑なクエリを投げてみるんですけれども何をしているかというと、まあ、イコリの CDS を選んできてエクストラクトしてピックといって何番目の配列を表示するかっていうものですねで最初のやつのサマリーを表示するっていうコマンドなんですけれども、まあ、これを見てみるとですね長さ66円期でフィーチャーが CDS とソースだけがついているようなファイルになっているというのが分かります。でですね、このエクストラクトは結構いろいろ便利で、例えばこういうコマンドを入れるとですね、上流20円期から、フィーチャーの上流2円期から最初の延期の20円期後みたいなのも取ることができて、 この中身を見ていくと、えー、このようなファイルができていますね。なので、えー、と単純にフィーチャーでクエリする、えー、と抽出するだけじゃなくて、まあ、周辺の配列を取得したり、まあ、これでですね、例えば上流の、えー、とプロモーターの解析とかそういうのにも使えるといったようなメリットがあるかなと思いますね。でまあ、それ以外にもいろいろあるんですけど、うんとここまでやろうかな。 さっきのですね、あの、ベクターのシーケンスを大量に生成するみたいなやつがあったので、それだけちょっと皆さんにお見せしようと思うんですけれども、まあさっきのめちゃくちゃ長いこのコマンドですね。えー、っと、これで、vectors.gb みたいにすると、ファイルができて、このようにですね、pbat5 のベクターの配列に、 これですね CDS。ローカスタグ B0001 なのでこれで、えー、とこれが挿入されていることがわかるんですけれども、まあ、そういうファイルが作れますよということですね。でこれがそれぞれの CDS の数分だけバーッとできているというような状況ですね。なのでこんなふうに いろいろとつなぎ合わせて、多分えっ、ー、とこれまでだったらですね、バイオバイソンとか使ってスクリプト書いてたようなことでも、まあ、単純なことであれば、コマンドである程度できるようになったっていうのが GTS の一つ強みのところですね。 じゃあ、なんでこんなものを作ったのかっていう話なんですけれども、そもそも発端は、えー、高橋研でやっていた細胞シミュレーションの関連のプロジェクトです。何をしてたかというと、ゲノム情報をもとにシミュレーションのモデルを作成するっていうことをやっていて、でこの時に、例えば外部から取ってきたオペロンの情報とかを追加したりだとか、えー、セレクトして、えーと、特定のフィーチャーを選択して、まあ、シミュレーションの、えー、と数式に作り変えたりだとか、 まあ、そこから必要な情報を取り出したり、配列を取り出して、えー、と転写とか複製のシミュレーションをしたりみたいなことをやっていました。で従来こういったものは、まあ、先ほど言ったとおり、バイオパイソンで、えー、と自分で書くっていうのが主流だったんですけれども、なんかそもそもこういう基本的なことってみんなやってそうだよねっていうところが出発点になっていて、最初に同じ、えー、ラボのカイズさんっていう方に、そういうことやってくれるツールないのって言われたんですけど、まあないっていうのが。 えー、と現実でしたでライブラリーしか存在しないですよっていうことを言ったらみんなやってそうなのになん で, でツールになってないんだろうねみたいな話になって、まあ、一応ですね類似のツールとしてはこの G ランゲージジェンバシーっていうのがあってこれ私学部時代に作ったんですけどあの G ランゲージっていう、えー、とゲノムファイルェンバンクファイルとかをですね扱うソフトウェアがあって、まあ、それの コマンドツールみたいなふうになってるんですけれども、実態はですね、G ランゲージのウェブサービスを呼び出すエンボスのツールになっていて、ウェブサービスを使うということはいろいろな制約を受けるんですね。例えば、待機の制限を受けるとか、秘匿性に問題があったりとか、通信が発生するのに遅いとかですね。あえっは、ウェブサービスによってはアップロード条件があったりとか、そういうこともあるので、あと、計算リソースがリモートエンドに依存するので、いかに自分でですね、強い 計算サーバーを持っていても、えー、そこがボトルネックになってしまうといったような問題を抱えています。なので、ツール作りましょうということで、今回作ったっていう感じです。でじゃあ、ライブラリーしかないことに何が問題なのかっていうところなんですけど、まあえー、と車輪の開発再開発がされ続けているというのが多分一番の問題で、しかもそれをほとんどやっているのって学生なんですよね。あのなんか 大体の場合って、こう、登竜門的にそういうのを、えっ、ー、と、スクリプトを書かせるみたいな風な文化があるような印象を受けるんですこれはもしかしたら私が観測する範囲内だけかもしれないんですけど、あって、なんか、プログラム書きたくて生物学の世界に来たんだったら、ともかく、生物学やりたくて入ってきたのに、プログラム書かなきゃ研究できないよっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなみたいな気持ちがあったりするっていうのがあります。っていうのと、もう一つ問題なのは、知見が蓄積しないっていうところで、 生物学データ特有の課題とかが共有されにくいなと感じています。で、こういうところは DBCLS さんの統合 TV とか、それこそあのバイオハッカーさんとかで皆さん頑張ってなんとかしようっていうふうなことは、えっと、やられてるんですけど、仕様がちゃんと存在するジェンバンクですら、そ れ, はそれに沿わないエッジケースがめちゃくちゃいっぱいあって、しかもそれにどう対応するのが正しいのかっていうことは全くもって、えっと、共有されていないんですよね。で、じゃあどういうふうにしたらいいのかなっていうことを考えたときに、 えーとまあ、世の中のツールはどういうふうにやってるんだろうっていうのを結局自分の目で確認するしかなくってなんかそういう状況って結構不健全だよなっていうのが問題意識としてありました。でえー、とまあでも必要なら学べばいいじゃんっていうふうに言われる方結構たくさんいるんですけどそれは結構怠慢だなと思っていて、まあ、次の世代に技術の再発見を 強要すべきではないっていうのが私の大きな信念としてあって、我々の世代でちゃん と,、えー、と形にして知的資産を残すっていうことをするっていうのが、まあ、今の科学者としての義務なのかなと思っていて、えーとうん、なんかそういうことを提言するためにも作ったっていうのはあります。なので、えー、と基本的にはなんか新しい科学的な価値を提供するっていうところよりは、まあ、ロールモデルとして ソフトウェアを作るっていうことをやりたいっていうところがモチベーションになっていて、えっ、ー、と、まあ、要はライブラリとか使えばできるんだけど、現代的なソフトウェアデザインを踏襲して、えっ、ー、と、作っていこうっていうところが一つ、裏テーマとしてありました。であの、じゃあ CLI を作るのは間違ってるんじゃないかっていう意見も結構いただくんですが、一方で CLI って結構今でも、えー、とかなり存在していて、例えばクラウドのプラットフォームの えー、と操作をするのに、まあ、AWS CLI とか G c l o え d、ー、のツールスイートみたいなのがまだまだあって、まあ、そういうのはですね、やっぱり、えー、とそういうコマンドラインの環境じゃないでやった方が効率が良かったりとかする場面で、そういうものっていまだに存在してるんですね。ただし、まあ、昔のツールのように使い捨て的にあの適当に作るんじゃなくて、ちゃんと UX に配慮した設計がなされているので、まあ、そういうところを配慮したいっていうのがあるのと、 まああともう一つ言い訳なんですけど、まだやっぱり生物学の領域において、ソフトウェアの GUI を作れるほど多分基盤技術が成熟していないっていうところが一つあって、まあ、その辺はですね、結構ギャラクシーとかが頑張ってるんですけど、一方で、なんかみんながみんなやっぱりまだ自由にソフトウェアを作っているっていう段階なので、ま, あ、まずはですね、そこ の, あの地盤固めっていうか、ところもしっかりとやっていかないと、 これから先、統一した GUI 作るみたいなのはなかなか難しいのかなっていうふうなことを個人的に感じています。で、もう一つこだわりのポイントとしては、この GTS は、まあ、今、アプリケーションとしてそう紹介したんですけど、ライブラリーとしての側面も持っていて、そのまま使えるけど、拡張してもいいですよっていうところが一つ、えー、と大きな裏テーマとしてあります。なので、この CLI の部分と API の部分、両方を提供しているっていうところ。 でかつどちらも一切実装に妥協しないというところを売りにしています。なので CLI のところはさっきもお見せしたえっりポジックスライクスの UX を提供していて引数の処理とかヘルプの出方とかそういうのは結構ポジックスのコマンドを参考にして作っていたりとか、まあ、ヘルプがすごく細かく書いてあったり、まあ、さっきのですねクックブックみたいなものでチュートリアルみたいなのをちゃんと作ってあげるということをやっています。 API の方はですね、もちろん完全にオープンソースにして GitHub で、えー、公開していて、でかつ、なるべく使いやすいインターフェースでドキュメントもきっちり作るっていうところを頑張っています。で、ここでいう API っていうのは Web API ではなく、プログラミング言語の、えー、ライブラリっていう意味での API を指しています。というところで、じゃあ、ちょっとここからはですね、結構実装スペシフィックな話になっていくので、その前に Go の話をしたいと思います。やっぱり生物学において Go を使ってる人は相当マイノリティなので、 えっ、ー、と、いかにいいよと私が言っても多分それに乗っかってくる人は少ないと思います。で、その大きな原因としてはやっぱり開発するためのリソースっていうのがやっぱりどうしても Go だと少ないっていうのがあります。だからバイオパイソンに相当するようなバイオ g o みたいなのもあるんですけど、やっぱりコミュニティが貧弱なんで情報も少ないし、えっ、ー、と、だからといって、えっ、ー、と、 飛び込もうみたいな人ってなかなかやっぱりいないわけですよね。それこそ生物学やりたいんだから、あるバイオパイソンみたいなコミュニティとかに入って、まあ、それこそ R もそうですよね。バイオコンダクターでできることがたくさんあるんだから、そういうコミュニティに飛び込めばいいじゃないかっていうことになるんですけれども、まあ、それはあくまで、えー、と生物学の研究者の都合であって、バイオインフティクスのツール開発者としては、もっといろいろな選択肢を、えー、と探索してもいいんじゃないかなっていうところで、まあ、今回 Go で作りました。で、 えーとまあ、でも結果的に g になったっていう部分はあるんですけど、えー、と選定基準がいくつかありましたで。1つ目がランタイム依存をゼロにできる、2つ目が開発コストが低い、3つ目が学習コストが低いです。でこれをそれぞれ説明していくと、まあ、ランタイム依存をゼロにできるっていうのは私が最も重要視したところです。でこれはあくまでユーザーランド上でのランタイム依存ですあの。OS には依存しているので、えー、とカーネル以下のところには えー、とどうしても依存してしまうというのは、今のソフトウェアの仕方がないところとか、限界かなというふうに思っています。で、既存のソフトウェアが動かなくなるほとんどの理由がランタイム依存だと思っています。例えば、シェアドライブラリーが壊れたりみたいなのは、こういうえランタイムの依存になるので、まあ、そういうケースがほとんどですよね。だから OS アップデートして動かなくなったみたいなのは、そういうシェアドライブラリーのバージョンが上がって、API が変わって動かなくなったみたいなことがほとんどだと思います。 これが特にインタープリター型の言語になる と,、えー、と顕著で、インタープリターのバージョンが上がって、まず、えー、と依存が壊れる可能性がある。でさらに、それに追従して依存しているパッケージをアップデートしたら、そこのアップデートでも今度は壊れる可能性があるということなんですね。で、これらの問題が、じゃあ、えー、とインタープリター型じゃない言語で起こらないかと言われると起こります。必ず、えーと、コンパイラーのバージョンが上がれば壊れる可能性がありますし、 依存しているライブラリのアップデートがあれば壊れる可能性はあります。ただし、ビルドしてシップした段階、えー、ビルドしてリリースしたタイミング、要はバイナリーになってさえいれば、ランタイムの共有ライブラリなどの依存がなければ、絶対に壊れることがないっていうのが、コンパイル型の言語の一番の強みだと私は認識しています。なので、極力その環境への依存性を排除したいっていうことで、バイナリー以外に入手する必要がないようなソフトを作ろうっていうところ。 から出発して言語選びをしました。なので、この時点でもうインタープリター型の言語は全て除外します。で、一応ですね、見かけ上、ランタイムの依存をゼロにする方法はあって、Docker です。なんですけど、えーと、Docker は Docker 自体がランタイムの依存。要は、環境に Docker がインストールされている必要がある。あるいは、コンテナ技術をサポートした OS を使っている必要がある。っていうような背景があるので、今回は Docker の中に環境を作って、 まあ、Python とかでツールを作るみたいなことは、えー、考慮から外しました。次に開発コストが低いっていうところなんですけれども、えー、とここはですね、主に2つのポイントに着目しています。1つが性的片付けです。で、た多分プログラミングをしあのメインでやってられてる方っていうのは、もはや型がない方がマイナーだというふうに認識するような時代になってきてると思います。 というのも、これまでは動的片付けっていうことで、えっ、ー、と、好まれてきた Python や JavaScript というものが、だんだんですね、Python は 3.8 以降タイプスクリプ、あタイプヒンが入ってきたりだとか、JavaScript も今はもうタイプスクリプトに移行しようというような流れが、まあ、大きなコミュニティとしてあります。特に私が、えっ、ー、と、ラプラスでやっている、えっ、ー、と、開発が Web なんですけれども、えっ、ー、と、Web の開発は Python と、 今日は JavaScript でずっとやってきてたんですけど、まあ、ここはですね、ちゃんと片付けようというふうな流れができていて、まあ、民間では少なくともそういう、えー、と大きな、えー、と方向性のシフトが起こり始めています。で、なんで型をつけるのかっていうと、型をつけることによって、型がないときに生じるうるバグの発生要因っていうのがなくなるわけですね。なので、単純に、えー、と生じうるバグの、えー、と総数が減るんですよね。 故に、開発コストが低いっていうことあの、正しく開発するコストが低いっていうことを私は、えー、と主張しています。一方で、プロトタイピングとか、まあ、ワンオフのスクリプトを作るみたいなときには、どうしても型を意識しないと書けないっていうのは制約になるので、そこはですね、えーと、目的とする最終結果が何なのかによって、性的片付けがいいのか、動的片付けがいいのかっていうのを、えー、と慎重に見極める必要はあると考えています。 もう一つが高速で簡単なビルドです。えー、やっぱりコンパイル型の言語といえば、一番歴史が長く使われているのが C++ なんですけれども、C++ はビルドが難解かつ遅いっていう大きな問題があります。まずそもそもの問題として、ビルドシステムが非常に多様です。かつてはずっとオートトゥールズっていうのが<笑>すごく主流だったんですけれども、まあ、最近はほとんどの C プラの、えっ、ー、と、 プロジェクトが C メイクでビルドされていると思います。でそこにですね、例えば、えー、Google がリリースしたバーセルみたいなのが出てきたりとか、結構ですね、この辺がいろいろあって、いろいろ勉強しないといけないのでめんどくさいっていうのが C++ の一つ大きな問題点かなと思っています。まあ、なので C プラ結構ビルドが遅いんですよね。で、この時点で Google から2択かなっていうふうなところに。 絞り込みができきていきますで最後に5に決定付けた決定的な要因がこの学習コストが低いというところですね。で科学の測定トウェのは基本的にはヒプログラマーが利用するという風に私は考えています。なので、例えば拡張して何か自分のツールも作りたいになった場合には学習コストが低いの方がいいというのは間違いないんですね。で、そういう意味だとやっぱりリソースがたくさんあってかつ書きやすい Python が最適なんですが。まあ えー、と今回 GTS を作るにあたって Python を採用しなかったのはあくまでライブラリーとしてだけではなくコマンドラインのツールも提供するといった観点から、えー、ランタイムの依存性をなくしたいという目的を持ってあえて Python というのは選択肢から外しています。で Go がじゃあどのぐらい、えー、と学習コストが低いかというのはこれは単純に比較してどうにかなるという問題ではないのは分かっているんですけれども。 えー、C++17 のワーキングドラフトは A4 で1440ページあります。に対して Go1.18、最新の仕様は A4108 ページで印刷できてしまうっていう、このぐらいの差がありますね。なので言語仕様が10分の1しかないですね。で、これについては、実は昔、えー、とキータの記事に書いたことがあるんですけれども、えーと、Go はですね、実は結構嫌われてます。なぜかというと、書いてて楽しくないんですよね。でなんで楽しくないかっていうと、言語仕様がちっちゃいからなんです。 言語章がちっちゃくって、今はジェネリクスが入りましたけど、ジェネリクスもなかったんで、こうどうしてもすごく単調なプログラミング作業になるっていう、えっ、ー、と、まあ、プログラマーからすると非常につまらない言語なんですね。でも一方で、何かを作ろうと思ったときに、設計が出来上がってしまうと、もうそれを作る方法っていうのは一つしかない。ある意味、Python の、えっ、ー、と、There is only one way to do it みたいな。 思想にななっていいるのののが 語, 言語のすごい特徴なので結構科学者的には受け入れられらるんじゃなないいいかなとい う, ふうには思っていますでラストはですねこれは一度私が挫折してるっていうところがあの挫折というか勉強しようと思って面倒くさいと思ってしまっただけなんですけど あ, のあるんですけれども、まあ、結構やっぱりですねメモリ管理をユーザーが考える必要がある開発者が考える必要があるっていうところが、まあ、大きなネックかなっていうふうに思っていて。 GO 言語はそうじゃなく、ガページコレクターでメモリを管理してくれるので、まあ、その辺を気にしなくていい、余計なことを気にせずに、とにかくものを作るということに集中できるというところが GO の良さというか、一つの大きな特徴なので、まあ、この段階で GO に決定したというような流れがありました。じゃあ、具体的に GO でどういうふうに書いてるのというところなんですけれども、まあ、CLI とライブラリーを両方提供するということで、 まあ、ざっくりとこういうふうに、コマンドレイヤーのところの実装と、ライブラリレイヤーの実装に分かれています。で、えっ、ー、と、コマンドを呼び出したときの情報の流れとしては、まずユーザーからインプットを与えて、それを引数パーサーがオプションに分解して、この段階で読み込むべき、えー、配列のファイルと、えー、そのコマンドが呼び出す各種アルゴリズムっていうのを決定します。 で、ファイルがパーサーを通して、パーサーが、えっ、ー、と、メタデータと配列の、えっ、ー、と、不可情報、フィーチャーの情報と配列情報を吐き出して、それがストリームハンドラーに入って、アルゴリズムに適用されて、また逆順に戻っていって、配列ファイルに出力、あるいは標準出力に出力されるっていうような流れになっています。なので、ここの、えー、右側の部分をですね、 ライブラリとして提供することによって、で、この左側のところを薄いそのラッパーとして書くだけっていうふうにしてあげることによって、まあ、非常に拡張性の高いライブラリを提供しています。なので、ちょっと最近ですね、あ, のあまり開発できてないんですけど、えーと、バージョン1のリリースに際してやりたいと思っているので、今このバースパーサートフォーマッターはですね、ジェンバンクとファスタファイルしか、えー、実装してないんですけれども、例えばやっぱりこの界隈で一番使われているといえば、 えー、GFF ですね GFF のファイルなんかも、ここにパーサートフォーマッターを追加すれば、えー、と扱えるように理論上はなるはずなので、まあ、そういうものも作っていきたいというふうに考えてますし、えー、CLI から拡張して、ですね例えば Web API とか REST API みたいなのを作りたいとなった時きも、まあ、ここの部分の、えー、とラッパーとして HTTP のサーバーを作るみたいなことをするだけで実装ができるので、今後の展開もすごく幅広く。 えー、据ええられるのかなといいううふうに考えていますでも、まあ、細かい Go の話なんですけど、えー、と Go はいろいろ と,、えー、と終焉環境が整っていてですね結構見ていて楽しいんですけど例えばこの g o ートカードというえっ、ー、というサイトがあります。でここに自分の公開している構造、えー、のレポジトリを突っ込むと、まあ、いろんな指標を計算してくれて 成績表みたいに、えっ、ー、と、標定を出してくれます。で、あ、これ、リンク飛んでくれないんですね。えっ、ー、と、で、GTS の場合にはこんな感じになっていて、A プラスエクセレントになってますね。で、ここの数値が100に近いほどいいんですけど、えっ、ー、と、ま、いろいろあって、えー、まあ、Go の変なコード書いてないか、変な呼び出し、プリント F とかを残したままにしてないかとか、 えー、フォーマッター、公式のフォーマッターがあるんですけれども、公式のフォーマッターをかけた状態でちゃんとコミットされているかっていうのがあったりとか、このゴーサイクロっていうのは、えー、とサイクロマティックディペンデンシーっていって、コードの、えー、と複雑度を測ってくれるものなんですけど、まあ、これちょっと低いですね、85% なんですけど、まあ、これもおおむね良好。で、えー、ミススフェルが。 サティスファイズの私、すずり間違ってますね。まあ、これも<笑>、こういうのまでチェックしてくれるっていう結構面白いサービスがあったりします。これでですね、結構、私のコードをきれいに書いてますよっていうのをアピールできるっていった部分が、コーにはある。ちょっと楽しいところですね。で、テストは、ね、API 側のカバレージは 100% 常に維持して開発しています。で、えっ、ー、と、まあ、本当はコマンドのところからの統合テストも実装したいんですけど、一応、中身としては、えっ、ー、と、 コマンドラインパーサーとこの API の関数呼び立ち1個しか、えー、とやっていないっていうものがほとんどなので、えーとまあ、テストを書かなくてもそれほど問題ではないというふうに認識しています。大体いい API 側のコードが、そうえー、と行数が総数2100行ぐらいで、す、え、べ、ーまあ、て 100% カバーしています。まあ、ただこれ、あのテストカバレッジっていうのはあくまで指標で、 100% カバーしているというのは物理的にカバーしているというところなんですよね。要はすべてのプログラムの行が一度は実行されている、テストによって実行されている状況というのを作っているに過ぎなくて、果たして論理的にそれが正しいのかというところに関しては、保証できません。で、それをやるためには例えば、外れ値のテストとかですよね。一番簡単な例で言うとゼロ、ゼロ助産とかがあると思います。 えー、ゼロで割り算をすると当然エラーになるんですけれどもまあ一応型的にはそれはゼロは数字なので、えー、と間違ってはないんですけど、まあ、そういったものが、えー、とエラーを引き起こすので、えー、と論理的なカバレッジというのは常に意識しないといけないんですが、まあ、そこもなるべくですね網羅するように書いていますパッケージングはいろんなパッケージングをしているというのは先ほどお話ししたんですけれどもホームブルーとか DPKG とか YAM とかの えー、とパッケージファイルはゴー リ, リー l ー a という、えー、プログラムを使って自動生成しています。これがかなり便利で、えー、g o r リーリーサーっというのをインストールしてですね、で、えー、簡単な設定ファイルを作って、このゴリリー a ーリリースというのを使うだけで勝手にリリースしてくれます。で、これを Git でセットアップしていると、どこだこのリリースですか。 こんなふうにですね、あの、それぞれのバイナリーと、このデビアンとか RPM のパッケージを自動生成してくれるっていうのは、すごく便利なツールになっているので、まあ、5を選んでよかったなと思った一つの大きな要因がありますね。で、これにプラスしてですね、この、ホームル用のレポストリーがあるんですけど、このフォービラも自動生成してくれます。っていう非常に 便利なツールなので、あのもし Go で今、あのー、作って配布しようと思っている方この Go リリーサーは超おすすめのツールです。で、アナコンダとミニコンダがですね、若干癖者で、えっ、ー、と、何をしているかというとですね、Docker のコンテナ内でビルドしてリリースしています。で、なんでそんなまどろっこしいことをしているかっていうと、えっ、ー、と、 何なんだろうな。あれちょっと何でか理由は分かんないんですけど、プラットフォームをまたいだ、そのパッケージを作るみたいなのが、私の調べた限りはできなくて、プラットフォームごとにビルドを指導でやる必要があるんですね。で、そのために一応ですね、それを簡単に、コンダのスクリプトも作ってあるんですけど、まあ、こういうビルドスクリプトを作って、ファイルをビルドして追加するだけでいいはずなんですけど、 まあ、なんかですねあの、ターゲットごとに手動でビルドしないといけなくて、それが面倒でちょっと今、更新が滞ってるっていうような部分があります。で結構パッケージング、自分で作るときのドキュメントがかなり希薄で、なんか基本的にはやっぱり Python のライブラリを配布するみたいなところが、えっ、ー、と、PyPy に上がってればそこからインストールできるみたいなのが、前提にあるのかなっていうのを受けるので、ノ、ま、ラ、あ、ツール、こういうノラツールをですね、 あるいは Python 以外のツールを、えー、アナコンダ、ミニコンダでリリースするのは結構大変ですよっていう話です。で、なんか、多分えっ、ー、と、こういうバイナリーで配布できるようなツールを作りたいっていう方がいらっしゃる場合には、多分ここのですね、あの、メタヤメルとビルド SH を参考にしていただけると、まあ、割かし、えっ、ー、と、簡単にコンダのパッケージが作れるんじゃないかなと思います。 これで止ままってます今、0.28 が最新なので、結構、マイナーバージョン2個ぐらいちょっとサボってしまっていますね。で、まあ、ドキュメント関連は、CLI のドキュメントは、えー、と基本的には先ほどお見せした、えー、ヘルプのファイルと、それからマンページも作っています。なので、例えば GTS セレクトの、あそっか、インストールしてなかった。 インストールするところからデモしようと思ったのに忘れてました完全に。大変失礼いたしました。ちょっと今サクッとインストールしますね。このブリューで入るのでブリューインストールってやるとあれなるほどフォーミュラがそっか。 しばらくアップデートしてなかったんで、フォーミュラが壊れましたね。まあ、環境依存で壊れるのいい例ですね。<笑>どうしようかな。ちょっと困りましたね。えっ、ー、と、直接お見せします。すいません。すごくかっこ悪いな。一応ですね、この、えっ、ー、と、こんなふうにマンファイルがあるので、あのマンファイル直接叩けば読めるんですが、本当は、 あのグローバルなところにインストールされているものを使えたはずなんですが、ちょっとすみません、私が最近更新をサボっていたせいで使えなくなってしまいました。まあ、こんな感じでですね、Linux の, の1ページが出てきて、このようにいろんなオプションとか、エグザンプルとかが載っているので、まあ、これを見ることによって、ある程度ツールの使い方がわ、えー、かるというような感じになっています。でこの えー、と生成に使っているのが論っていうのを使っていて、えー、とマークダウンでこの万ページを記述すると、それを、えー、と実際に万ページ用の、えー、とロフっていう形式に変換してくれるツールです。でこれを使うと、ですね実は HTTP のドキュメントも生成できて、今、えーと、GitHub のページでホスティングしてるんですけれども。ど はい、こんな感じで、さっきと同じようなものを、こういうふうに見ることができます。で、例えばさっき出したセレクトをですね、こういうふうに出していくと、さっきと全く同じ内容が、こういうふうにしてみるで閲覧できるので、まあ、えっ、ー、と、こういうふうにネットというか、ウェブでもブラウジングできるといったような利点があります。a p ペのドキュメントの方は、えー、Go の組み込みの仕組みで作っています。 あのパッケージ .go.dev っていうサイトがあるんですけれども、これが、えー、と go.dev っていうところで、えー、と公式でサポートしてるんですけれども、このように URL にですね、えー、とパッケージの配布されているレポジトリを入れるとですね、えー、コメントから自動的にこういうふうにドキュメントを全部生成してくれます。で逆に言うと<笑>あの、これらの関数には全部私が手動で、えー、とコメントでドキュメントをつけてるってことなんですけれども、えー、とこんな感じで 全てドキュメントが自動生成しているので、されているので、すごく便利に使うことができます。実際にですね、例えばさっきのとフィーチャーなんで、フィーチャーのファイルを見ていくと、このようにコメントが1行つき、1行ないしは2行とか、ものによっては数行ついてるんですけどど、まあこれが全部勝手に、えー、とドキュメントになって閲覧できるっていう、結構 Go ならではの便利な。 仕組みですなんかあれですね、Python でいうところの、あの、何でしたっけっすみません、どう忘れちゃったんですけど、Python のドキュメント生成とかもあると思うんですけど、まあ、あいうのがですね、組み込みの GO の言語の仕様の一部として含まれてるっていう感じですね。で、一応内容としては以上で、ここから先結構時間があるっていうことだったので、ああ、でも結構すみません、私、ゆっくり話しちゃったんですけど、あの、 質問形式でこう何か気になることとかがあればあのお答えしていく時間にしたいなというふうに思っています。ありがとうございます。えー、とじゃあ何か質問やコメントがあれば、えー、どうぞ。 あのコードの上にコメント書くのは、はい。アードもアドオクシジェン2とかでやりますし、Python んでしたっけなん、えっと、とかストリングみたいなやつですかドックストリングですかね。あ、ドックストリングああ。はい。なんか、もうそういう流れなんですかねなんか。多分そうなんだと思います。あの、コードに書いていくと、やっぱり開発者が見たときも一目瞭然ですし、あの、うん なんかそこから変換するみたいな手間がなくなるので、そういう流れなのかなって思ってます。ああただ、あれなんですよね、あの、能動的に生成しなくても、なんかあの、できてくれるっていう良さがあってですね、えっ、ー、と、うん実あの、まだ私、いつでもここでアクセスしてない、例えば、なんだろうな、えっ、ー、と、だっけあっ、あるかも。 あこれとかかなあプライベートレポだ、すみません、なんかいろいろあるんですけどもあの、実際にここにまだアクセスしたことないやつでも GitHub、うん、の URL を入れると、その時点で生成して返してくれたりとかっていう、すごく便利なんですよね。あ、太田さんどうぞ。あ、どうぞ。あもしもし、えっ、ー、と、大変楽しい開発の話を。 すごい、とどまり来てよかったなと思っているんですが、<笑>えっと、いくつか、このツールに関してと、あの、もうちょっとメタの話で聞きたいことがあるんですけど、はい、一つは、このツールを、えっ、ー、と、作るのに、ざっくり、そのコアのコンポーネントのところを作るのにかかった開発の期間と、はい、えっ、ー、と、そうですね、うんまあ。 これぐらいのツールだったら、なんどれぐらいこう自分にとって大変だったか、もうこういうツールなら何ぼでも作れるっていう感じなゃか割と対策なのかっていう、そのあのあご自身の感覚をちょっと聞きたいのと、はい、あのもう一つは、あの全般的にあのバイオツール絡みのあの話はもうほぼほぼ同意で何もあれなんですけど、あの、はい よくないツールがいっぱいあるという話は結構聞くんですけど、あのいいツールの話ってあんまり聞かなくて、ね、あの小野井さんが見つけたバイオインフォ界隈で、このツールいけてるよねっていうのがもしあったら教えてほしいです。あわ分かりました。じゃあちょっと、あのー、2個目の質問からですね、私はです、ね、絶対に答えづらい、このセックキットですね。ああ、そうですね、いいですよね。はい、セックキットもこれ五なん、たまたま GO なんですけど、私はこのセックキット の, その思想がいいなと思っていて、すごいベーシックな機能を きちんと実装するってことやっていてすごくいいなっていう気持ちがあります、うんうんうん、この辺はやっぱり見習いたいですよね私もすごいセックキットのこのあり方みたいなのから結構いろいろ学んだので、うん、すごいお手本にするべきソフトだと思ってますこれ、うんうん、割とねベーシックだけどねそうなんですよはい、いいんですよやっぱこういうなんかしっかりと基本がきちんとできるみたいなものを 作っていく必要があるのかなっていうふうには思うんですけど一方でやっぱりそういうものってなかなかあのケンケンにならななないいじゃですか、うん、なので結構せちがないなと思いつつ石、うんうん、ッとの場合はやっぱりこ の, あのすごく早くなったってところが売りでそれで実際にプロサウンドの論文になってたりするんですけどやっぱそういうことが言えないとなかなか難しいなっていうのはあって、まあ、実際 GTS もいはい、うん、あごめんなさいどうぞ。 ああ GTS も実際なんかあのバイオパイソンとかと比べるとあのジェンバークのバーさんめちゃくちゃ早いんですけどなんかジェンバークのバーさんめちゃくちゃ早いですみたいなしどうしてもそんなにウケないよなみたいな気持ちがうんあって確しいですね。なんか基本あのいいソフトウェアの開発としていいツールを作ろうっていう方向に行くのとなんかバイオ i n f o r の業績になるようなものをこう イテレーションを短くしていこうっていうのって、全然逆方向向いちゃうから、うん、その辺にやっぱり難しさがありますよね。うんうん、っていうので、それで最初の質問にあの移るんですよ。これにどれぐらい書けましたかっていう。はい。はい、で、えっ、ー、と、ちょっとコミット履歴を見ていくとですね、最初のコミットが2019年の7月なんですけど、うん、えっ、ー、と、これ多分、リードミー作ったわけですね。で、えっ、ー、と、最初のジェンバンクのパーサーを書いたのが、ここで、えっ、ー、と、 まあ、この日ですね、9月23日で、で、えー、っと、最初のコマンド、最初のコマンドを実装するのはこの こ, こですね、10月9日なんで、2週間ぐらいで、1個目の、えー、っと、最初の2つのツールを作るところまで行ってますね。 はそこのまでで一段落みたいな感じだったんですかはい、一旦はですね、総、う、出、んうん、でプループブコンセプトで作って、でそこから、えー、とどんどん追加していこうということでやっていって、えっ、ー、と。じゃパルス的には最初にガーってピークが来た後は、こう、いるいろとうてるみたいな感じになるんですかと、ね、いう感じですね。ちょっとずつ、えー、あの必要に応じていろんなサブコマンドを追加したりとか。はいはいはい あのリファクタリングを入れたりみたいなことをやってます。うんうんうん、まあで、で、これにしゅ作れるといいですね、はい。そうですね。なんか、あの、ね、なんか。なんだろう。プログラミングの素養とか、そのソフトウェア、そのハードウェアに関する知識とかが、その義務教育とかで、あの、底上げされると、みんなこういうレベルになると。うん 業界がすご い, いいなって思うけど、多分今これが2週間で作れるって言い切れるのはそんなに人いないんじゃないかっていう気もしていて、d <笑>プまで言えばね、同じの動くようなものを頑張って作れる人いるだろうけど、このクオリティで仕上げられるパッケージしてチップできる人っていうのがなかなかいないんじゃないかなと思うから、<笑>本当にすごいなと思いますし、でも逆にこれがこうみんなできるようになるというか、まあ、これぐらいのこう仕事を うんうんうん。そうであの結局これもあのコマンドラインのパーサーとかも自力で作ってみたいなところから全部やってたんで多分そういうのがなければ本当に多分時間のほとんどはジェンバンクのパーサーに使っていてあのんちゃんのこのそれ一個一個のこの、えっと、サブプログラム作るの自体は多分23時間ぐらいで一個作るみたいなぐらいのペースで。 やってましたね。うんうんうん。ありがとうございます。うん。あと何でしたっけ。なんかあそれだけでしたっけ。<笑>えっとあそうですね。またからまあ肌感覚としてこれをこうあのこの規模のクオリティこの規模のソフトウェアでこれぐらいの品質のあのソフトウェアをあのどんどんどんどん作ろうと思えば作れるっていうぐらいの感じなんだなっていう。 そうですね、かもう対策で二度と作りたくないみたいなほどではないっていうのが聞けたのでよかったです。ないです。はい、むしろこういうのをもっと作りたいなっていう気持ちはすごくあって、なんか、あのー、なんだろう、それこそ生命若手とかで、なんか欲しいツールあったら言ってくださいみたいなことをあの発信はしてたんですけど、やっぱりどうしても、あのー、多分どういうところをツールにしてほしいかみたいなところから認識するのが多分 難しくって、いやこれは自分が努力してるあのライブラリ使って書けばいいからみたいな、多分あの逆に発想になってしまってる部分はあるのかなとかいうのを感じるので、その辺どうにかしたいなって気持ちはありますね。結構人によってそこの試験違う気がしますよね。普通にした方がいいじゃんって思 う, 人の思うところのハードルはやっぱ人によって全然違う感じがしますよね。うんまあ、学習コストのところ うんうんうん。ありがとうございます。すごいやりたいと思ってることが一つあって、はい、あの、ブラスト再実装したいんですよ。<笑>はい、<笑>あの、ブラストってすごい、あの、一応外向きの A. P. I. あるんですけど。あの、使いづらいんですよね。うん、でも、あの。 ワークフローンの一部にブラスト使うとか、その自分のアルゴリズムの一部としてブラスト使うみたいなことすごいいっぱいあるじゃないですか。うんうん、だから多分ブラストがライブラリーになってるとめちゃくちゃ喜ぶ人いっぱいいるはずなんですよ。うんなので、それをやりたいなと思ってるんですけど、まあちょっと、一人でできる気は正直しないですね。それはもう n c b a に就職する人ないんじゃないかないや、本当ですよね。<笑>それもなんか一つ問題かなと思っていて、あの、 ブラストとかってすごい成功したツールだし、ブラストのコマンドラインツールってすごい、あのそれこそあの成功例の一つとして認識してるんですけど、一方で、その初めて開発された時からすごく時間が経っていて、いろいろなものが追加されてるじゃないですか。うんうん、なのであの、当時の論文読んでも今のブラストって作れないんですよね。うんうんうん、なので、その辺 の, あのアップデートされたそのソフトウェアのアーキテクチャとか、 あの設計の話みたいなのを論文としてこう業績が認められるみたいな風になったらいいのになっていう気持ちも、おもらげに持ってます、うん、確かにありがとうございます。